百武道具店の動画「YOYO yo, 切り返しの歌だぜ」「始まるよ YOYOHEREWEGO」yo, yo, here we go「切り返し繰り返し切り返しやるだけだしこれで俺は」 うとこなし「こてぬきめんきこてぬきめん」「ぬきへんきんぜんぜんぜんぜんぜんぜんきんぜんぜんぜきぜんきんぜぬき、めんぜぬきりかえし」「きほんちゅうのきほんだし」「きりかえし」「はすじたってただしいし」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 ブブ久しぶり今日は足。足。髪足を手に入れるっていう話をしますうまい子やっぱりね足が違う今回ビデオ多分ね3本立てぐらいになると思うんだけどとても細かいとこまでやりますなぜなら髪足を手に入れるからなんですよ普通の足じゃない普通の足さばきじゃない細かいところまで分かりやすく説明していきます是非見てください 例えばいつも先生に左足をすぐに引きつけなさいとか、いつでも打てる足の準備をしておきなさいとか、右足をもっと強く踏み込みなさいとか、いろんなことを言われると思うんです。でも足の話って本当難しくて言われてもできないんだよね。で、毎回注意されるの。で、剣道やってて嫌になるのって、もうまさにこういう時で自分じゃできてるって思ってるのに、みんなの先生から、お前があれがダメだよ、あれがダメだよって同じこと注意されるの。もう嫌になっちゃうよ。どうやって直していいかわかんないんだから。そしてさらに怖いこと こ, にね、この足の悪い癖っていうのはなかなか治らないんですよ例えば小学1年生で剣道を始めて足の悪い癖がついたまま小学6年生まで行ってまだ治ってないこんなことはザラですよよくある話そのまま中学行く強くなれないこれみんな足が悪いからですじゃ早速だけどみんなが「髪足」 神様のようなすごい足を手に入れるためにはどうしたらいいか普通の足遣いじゃないよ。神様のような神足だよ。どうすればいいかこれは、まあ構えたところ上から見た図なんだけど、まあ右手、右足が前、左手、左足が後ろ。まあこう、こう斜めに構えてるよね。普通ね。これ鼻、頭、ね、こう面布団があると。 こう構えてますこの時に、髪足を手に入れようと思ったら、例えば左足の引き付けを早くとか、えー、右の足をするように前に出すとか、そういう細かいとこじゃなくて、まず大きいとこなんですよ。大きいとこ、それは体全体を半分に割って、右半分を使うの、それとも左半分を使うの、まずここからなんです。これは多くの人が こう構えると、右手、右足、右半身が前に出てるから、右足を使っちゃうんだよね。右半分の力を使う。これは、体の前にある右足、右手で、体を、重たい体を引っ張ろうとする力なんだよね。だけど、神足を使いたい人は、これじゃできません。神足を使いたい人は、体の後ろ側にある、左足、 左手、左腰、この左半分で重たい体を押してやる力でいきます。押してやる力。 引っ張る力じゃなくて、押してやる力。なぜなら、引っ張る力よりも、押してやる力の方が強いからです。もう少し分かりやすく説明すると、ここに重たい荷物があります。この重たい荷物を動かしたいとき、どうやるやっぱり普通はこうやって重たい荷物があったら、後ろからグッと押してみるよね。力入れて押してみる。これが一番良さそうに思うよね。だけど、なぜか剣道になると、この重たい荷物の前に体を持ってきて、こうやって引っ張って、 前に出ようとするのこれが引っ張る力この重たい荷物ってのはすなわち自分の体自分の体を前側脇にある自分の右足で引っ張るのか後ろ側にある自分の左足で押してやるのかもちろん上足を手に入れるためには左足で押してやるんです。 じゃあもうちょっと突っ込んで話をするね剣道っていうのはお互い構えてそこから攻めて相手が崩れたところを打つんだったよねということはよく考えてみてよ相手も同じことやってきます相手もこっちを崩そうと思って攻めていきますそういう時相手が攻めてきた時に簡単に構えが崩れてるようじゃ到底神足にはなれないんです足っていうのはたとえ相手が攻めてきても絶対に崩れない安定した足のことを言います 体の中にあるラインがあるんですある線があるのでねそこを意識するんですその大事なラインっていうのはこれまた体の左半分に全部あります左手左腰左足 もう一回言いますよ。左手、左腰、左足。このラインが崩れると、剣道が崩れるって言われてます。なぜなら、このラインこそが、攻めだったり、打突だったりする、パワーの源だからです。そのために、一つ、とても大事なことがあるんです。それは、はい、ちょっと後ろ向いてください。ここの、背中、腰、今度はこのラインを、こう、バキッと折ることなんです。この背中と腰を、二つに折るっていうのは、 これを想像してくださいジャンジャンボチョコの中これをねこごでしょこれもう大好きなんだけどこれを、まあ、こう背中とするじゃないここをバキッバキッバキッ折るこういう感覚ですこの背中と腰を2つに割るっていうイメージは先生によっては胸を張りなさいとか肩甲骨同士をくっつけなさいとかこういうふうに言われてますけど同じことです全ては足 紙足のためなんですよ。イメージで言うと、腰を左足、後ろ側にある足に乗っけるイメージなんです。そのためにやっぱりこうなってるとできないんだよね。肩を下げて、背中と腰を折る。こう構えます。そして一つだけ注意点があって、これまでこう構えてた人が背中と腰を折れって言われると、ここまではできるんだけど、構えがこうなっちゃうんだよね。ここにスペースがないの。だから背中と腰を折ったならば、ここやっぱり一拳分開けるように、ここのスペースを調整してやります。 そうすると見違えるようになります背中と腰を折ることについてもっと詳しく知りたい方はいい本があります、えー、剣道の極意と左足小林充先生これ1冊丸々体の左半分のことについて書かれていますじゃあ最後簡単にまとめしておきます今日は神足を手に入れるために大事なことを2つお話ししました1つ目はこう構えた時に 体の右半分じゃなくて左半分を意識して使いましょうっていう話もう一つは背中と腰を割りましょう折りましょうっていう話でしたねいよいよ次の2本目のビデオでは細かい髪足のやり方をお話していきます今日はこの辺りでありがとうございましたまたいつかお会いできるよ